本番いきますーすよいカメラ OK 音 OK 役者 OK 用意スタートどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですえ今回ですねなんとなんと到着しました神山サーバー2020最新版開封の儀商品紹介使用方法サーバールームの泡比較関連商品の食レポとうとう盛り盛り盛りだくさんな またえ動画最後にはですねなんとプレゼント客もご用意しておりますのでぜひぜひ最後まで動画を見てくださいよろしくお願いいたします前置きビール1杯で顔真っ赤っか飲み会の時で最初の1杯はビールえちびちび飲んでジエンゾの監督ですというわけでですねビールなんてグラスに注いでしまえばどれも同じと思っておりましたが最近ですねえ水種のビールを見つけてしまいました 朝日さん好きですプレモルゃなくてすいませんそもそもかみ泡って何こだわりの素材製法注ぎ方によって実現したクリーミーな泡立ちをかみ泡と呼んでいるそうです開封の儀早速開けていきたいと思いますえこちらがですね届いたばかりの神山泡サーバー2020はい サントリーザ・プレミアム・モルツ最新型神山サーバー絶対もらえるキャンペーン商品お届けのご案内開封していきたいと思いますオープン神山コースター付きねいやいいですねこういうのいいねこちらがちょっとゴム製の感じでこちらはちょっとツルツルした感じですね洗えますねこれはこれがこちらがですね神山サーバーのマグネット付きホルダーですこうつけてあとはここの冷蔵庫にペチッとつければ こういういのを待ってたそしてしかもこれは洗わなくていいのが素晴らしいですでこちらがゴムバンドえ手が小さい方に噛み合わせアバーを初めて使う人はこれをつけてやることによってうまくできるということですねで本体が予想以上に小さいですここまで小さいとは思わなかった裏側はこんな感じですで表がこちらですねでここがスイッチの部分ですね そして、取り扱い説明書。やっぱガジェットだからしっかりしていますね。ここは結構細かい説明ですね。はい。で、神山サーバー2020クイックマニュアル。はい。とても簡単ですね。イラストも書かれているので、とてもわかりやすいと思います。もうこれ見ればですね、誰でもできます。熟読中、熟読中。 神山サーバーなんですがこちらって言ったら一応ガジェットということでですね電池を入れる必要性がありますこのカカバーをカシャッと取れますでここを爪で押しながら開けると電池が入るところですねここで注意なんですが炭酸電池ではなく単4なんですよねアルカリ単4電池を買ってきました で, ではセットいたしますで電池が入ったのでセットしてオンホルダーのカバーをセットスイッチを押せば あここはことによって緑のライトが光ります神は発生しているということだと思います、えー、やっていきたいと思うのですが、えー、今回のこの動画のためにですね新しいグラスを購入してきましたはいこちら泡もち、えー、飲み口スッキ。り新しいグラスで飲んでみたいと思います 神山サーバーバとはちなみにですね、この神山サーバーなんですが、ちょっと歴史を調べてみたところですね、キャッチコピーが でこちらですねサントリーさんから2015年にですねクリーミーな泡立ちを作るサーバーというものがですね誕生しまして2018年にこういったハンディタイプのサーバーですねこれがですね毎年リニューアルを繰り返しながら進化していきましたで今回こちらですね発売日が3月24日発売されましたこの2020年版なんですが今回からですね手洗い不要になったというところが大きなポイントだそうですまた噛み合わせ 史上最高な4万1000回転する超音波を2020に備わっているということです毎秒4万1000ですよこれでもう1って言った時点でブラーってことですよね すごいね。めちなみに監督なんですが、えー、以前にですね、友人がこの2018年かなにと思ってきて、食べさせていただいたんですが、まあそのところはですね、そんなビール出されても、どれがどれで、どれがどれですかみたいな感じだったらもう絶対わかんないんで、まあ確かにクリーミーだなと思うんですけども、それが美味しくなったか、変わらないのかって言ったらちょっとわからなかったんで、今回ですね、飲み比べもしていきたいと思います。 この商品をゲットする方法購入方法としましてはですねえ店頭で12巻または24巻のえこのこいつが付いてるセットのやつを店頭購入するかもしくはですね、まあ、今回のこの500に関してはこの 1.5 ポイントっていうものですねもうちょっと小さいものは1ポイントこれを24枚集めて応募することによって、えー、サーバーですねが手に入れることができます神山作ります。 ではプレミアム・モルツを呼びたいと思いますはい来ました、えー「ザ・プレミアム・モルツ」えー、生ビールですね決まってますね紙泡 でではですねやりたいと思いますまずはですねこの注ぎ方なんですがま、えー、まで普通に入れますでちなみに監督なんですがえ過去にですねネットカフェ店員をやっておりまして生、えー、ビーの注文が入りましたらもうこうやって入れてお客さんに提供しておりましたその泡ってどうやって作るのかというと、まあ、高いところからやるとこれでねもう泡ができるっていう何か仕組みなんですよねここはもうできるだけもうこの口の接地面に近づければもう泡は出ません あちょっと待ってやるやめろビールは酔うからやめちやゃめったはいではちょっともう一回改めていきましょうちょっとこれ難しいなこうこうこういう感じちょっとまっちょっとポタポタ落ちるけど仕方ないあ神山サーバーにビールがはいでこんな感じで注げましたまあ比較としましてまあ普通のグラスにも えではですね、亀山サーバーやっていきたいと思います。この550の缶の場合なんですが、えー、こちらでは長さが足りないの で, で、ここのスライドをですね、少し伸ばしまして、なんかこの素材が意外となんかくっつく感じですね。えっ、ー、と、こいつの下の部分をですね、合わせるようにすればいいらしいです。こんな感じでやりまして、はい、で、ここでこのボタンを押すと、あ、なんかシューって聞こえる。 おいトイレ流すなよちょっと待って今さプレミアムモルツの空間を作っているのにさトイレの水流そうと聞こえたらもうダメじゃん<笑>敷き直しだよではここからですね ASMR でやっていきたいと思いますではいきましょうか緑色のランプが光りましたではいきます神はいきます わあ、ちょっと動画的にはいいけどもちょっと待って待って待って待って待ってこぼれたやばいでは早速いきたいと思いますもう下手くそかよではいきますよおおクリーミーいきますおおマイルドうんー ちょっっとととと浸水してます下が、うん、しててままます、えっと、まずこれがうんははいいいいこここれ比較きた思ずねどもにちは監督ラボの監督です。 はい、というわけでですね、2日目です。前回なんですけども、ザ・プレミアム・モルツを買いましたが、今回同じくザ・プレミアム・モルツの香るエールというものをですね、今回買ってきましたので、まずはですね、泡がどう違うのか、手で入れるやつと、神山サバを使ったものを比較していきたいと思います。はい、で、前回の反省点としましては、今、時間との戦いでしたので、軽快にテキパキとスピーディーにスマートにテキパキ。<笑>まずは普通に並ぶ目まで入れます。 あーもうこぼれてるよこぼれてるよえちょっとえー、みんなどうやって入れてんのこれこんな下手くそな人いるこうかあこうだこうだあーでもちょっとこぼれてるけどまあいいやこんな感じでしょうか、えー、まず泡が全くない状態なんですけどもで前回同様ですねえ一、ー、応 ASMR で撮っているのでえー、ちょっと 音をこの普通のマイクと切り替えてちょっとやっていきたいと思いますであと今回はですね大相撲くんもですねちょっと出番があるのでまずは普通に泡を作りましょうえっ、ー、と上からやるともう泡ができるというですねあっ で, できてきたできたできてきたできてきたよしあいい感じ も, も, もうちょっともうちょっと欲しくはいで続きまして手前でやればおーあああなるほどなるほどオッケーオッケーオッケー大相撲くん頼むぞ 全然違いますね全然違いますねでは早速味比べをしていきたいと思いますえまずは普通の泡からいきますうんうんそして神山いただきます乾杯うーんまろやかえ美おいしいこの口当たりこのまろやかな口当たりの感じそしてこの何この 純白なきめ細やかな神み泡、なんだろう、もうこれ、生クリームみたいな感ん、うーん、うー、うん、うん、なるほど、うんなんか新しいビールの味を感じました。 ベストマッチおつまみをいただきます公式サイトには神山サーバー監修と書かれております神山のザ・プレミアム・モルツに合うオリジナルおつまみ国産鶏のじっくりトマト煮込みを、えー、食レポしていきたいと思いますで商品なんですけどもこのパッケージ的にはもう箱もう完全な箱なんですよねで中身を開けましてもですね、まあ、こういう感じのものが入っておりましたあこれですねはいこれです 60g ですね えこちらをですね作っていきたいと思いますとても楽しみはいでは沸騰しましたのでえこちらですねちょっと開封していきたいと思いますいきましょうう、えー、おお匂いがいいめっちゃいい匂いこれは美味しいわはいこちらですあ ご飯に合うはいちょっといただきますねうーんあー肉うまっ肉うまっうんあそしてかみあはまだ残ってるんでもうやり方分かるよここの金属が触れてなかったらかみあはなりませんこの音流し込みます も持ちょい欲しい。よし、では、うん、こいつを、うん、いや止まんないわ。やばい。 お待たせしました。プレゼント企画のお時間です。はい、というわけでですね、お気づきの方、いるかと思います。 えこちらですねえ、神山サーバーなんですが、視聴者の中から1名様にですねえ、こちらプレゼントいたします。で、これだけもらってもしょうがないので、今回はですね、えこちらですね、ザ・プレミアム・モルツ、香るビールというものですね、えこちらをセットにしましこちらワンパックですね、置かせていただきます。で、ちなみにこちらなんですが、え単4電池が一緒なので、もう単4電池もセットでですね、 お送りしたいいと思いますで応募方法なんですが、えー、こちらの動画の概要欄の下からですね応募フォームがございますのでそちらから応募ください簡単なものをですね作っておりますのでぜひ、えー、ともですねただ一つ条件がありましてはいこちらですね、えー、2十歳以上の方のみご応募ください自己申告でお願いいたしますフルーティーで豊かな味わいのエールビールですということで、えー、こちらをですね2巻お送りいたしますというわけでですね 近くのですね郵便局またはコンビニで受け取れるようにしておりますので個人情報に関してはご安心ください是非、えー、とも応募くださいいや本当にですねこの神山サーバーとてもおすすめなのでもう是非ともですね味わっていただきたいですはいというわけでこの動画は以上となりますではまた次の動画で会いましょう